皆様おはようございます。山本真央です。今日は一人です。<笑>今日はですね。あさみゴルフクラブ様に様をお借りして撮影しております。<笑>初めて僕はここ来たんですけど、はい、都内から。 結構パパって常磐道ですぐ来れて、ね、インター降りてすごい近いそうですねところで、はい、ですごいコースとかも綺麗であとレストランもすごい綺麗ですそうなんですよそう、うん、私も今日三回目なんですけどご飯がめちゃくちゃ楽しみですあああそうなんあじゃあちょっと撮れたら そ,、はい、そのレストランの風景とかも撮りたいなと思います、はいはい、で今日なんですけど前回の動画で言ってましたイメージ DVD そうですイメージ DVD これが2月の 中旬ぐらいそうですね中旬ぐらい発売でで実際今予約アマゾンとかでねそうですうう 予, 約予約受付中で今予約してもらうと今っていうかもうあれなんですよねこの放送。そう予約してもらうとサイン付きのチェキとか生写真が付いてるのでお得ですよみたいな<笑>感じで今は発売しておりますはい、はいまあ、そんなイメージ DVD なんですけどちょっと面白いことやりたいなと思って、はい、デリースティーから回ってもらって、はい、パー取った数はい その分をイメージ DVD を視聴者様にプレゼントしようと思います私の初のイメージ DVD が、はい、まだみんな多分買ってないですよね<笑><笑><笑>ちょっといっぱいじゃああ今日一歩は撮って、うん、で山浦さんが 購入して、送る<笑>で、送っていただけるんですか。そうです。ちょっと十八個パートの、<笑>そう、最大十八なんで、はい、まあ、それはないかなって普通に思ってて、まあ、でも、あのー、まあ、五枚とか、プレゼントできたらいいなと思うんで、ちょっと頑張ってもらう感じで。でねはい、はい、頑張ります、はい、思いっきり。はい、で、あの、応募方法は、あの、概要欄に載せて、載せます、はい。で、全部で六回配信されると思うんですけど、はい、あの、最大六回応募できるように、したいなと思うんで。はい<笑> だ六回見てもらって六回応募ができればま あ, あの確率も上がるんでぜひ皆さんの六回全部見ていただいて応募も六回してもらえればいいかなって思います、はいはいはい。ちょっと頑張ります。パーを取って初のイメージ DVD 皆さんに見ていただけるようにお願いします。はいたくさんパーを<笑>そうですねとりあえずですね自分の力で<笑>そうですねこれは本当に自分の力で勝ち取るしかないのではい。 頑張っていきます。はい、って感じでまあ何個パー取れるか、はい、あの応援しながら見てもらえると嬉しいです、はい。お願いします。はい、じゃあお願いします。っえっ、ー、と全部で三コースありまして、はいえー、前半は南コースですね。南コース。はい。パー4 312。それではお願いします。お願いします。うん すですありがとうございます<笑>朝一なのになんかすげー飛んでる気がする<笑>ラスかと思ったら真ん中にそうですね真ん中にナイスですねでしかもあと百十ちょっと百十八。ああ。もうパーだ <笑>分かんない分かんないですよまだちょっと優しさ出しちゃったんですよあの本当は白ティーでちゃんとやった方がいいかなと思ったんですけど<笑>ま あ, まあ、まあまあ、なんかその1枚2枚になっちゃうとあれだなと思ってベリースティーでいったら<笑>ちょっと皆さんにいっぱいプレゼントしたいので頑張りますうんいやいやあちょっと弱い、ね、ああよかった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 うーん何とも言えない多分これは皆さんは外すだろうと思ってますよね<笑><笑><笑>半々ぐらいの確率だよねこれねしかもこれが円的でもいやこれ入るとでかいっすよねこれ入ると 朝一パー。はい。マジか。<笑><笑>なんか弱いかなと思ったけど。やっさーナイスパーです。やっさー<笑>あら。嬉しい、やった。やばすぎ。ということで、一枚ゲット。<笑><笑>レギュラーからでもいいですか。だめです。だめですか。<笑> まあね感じで、はい。いいですよ。あの、パッと良さそうです、ね。イメージ DVD 撮影委員会なんです。はい。<笑><笑>今日は。<笑>そう初の。初のですから。そ、はい、しかも。あのもうはい。イメージ DVD なので。おめでとうございますってことで、はい、<笑>今日はもういっぱい撮ってください。はい。やったー。イエイ。今回なんか写真集じゃなくて DVD なんですけど初めてですね。DVD はなんか。 グラビア系は前にやったことあるんですけど、ちゃんとしたなんかイメージ DVD とか初めてです。うん、なんかこう画像だけじゃなくてちょっと動画みたいのも入ってる。あ、DVD なので動画です。基本あ、動画そう。あ、基本動画です。あ、D V D で写真をパチパチ見るんじゃなくて動画なんだ。そうです、動画です。喋、うん、ってんの？ところどころ話してます。あ、喋ってたりそとかそうイメージ d V d だからちょっと雰囲気雰囲気あるよ。そう。お 今日 な, んするなるほどね。そうえー、話してます、えー、そおはよう今日何するっていう時の撮影現場とかってどんな感じなんですかえー、マジでその朝一シーンとかあるんですけど朝モーニングシーンで、ねうんうん、当に朝起きて2時間後、まあ、メイクとかいろいろして2時間後に撮る感じ雰囲気みたいな。雰囲気は もう本当にえ起きてるところ起きるところを 撮, そうそうで撮るんでしょあじゃあカメラ回ってて、うん、はい起きてくださいみたいな感じのそうですそうですまう、あ、ちはタルトメイクするんです、うん、その前、えー、そうカメラマンさんとその一人と私のだけう ん, うーん本当にシーンとしたところでああそうだよねリ ア, リ, ティリアル感がうんうんうん、うん、リアルマンうん何日かけて 撮, 撮るんですか 2日です2日、うん、です沖縄うーん夏の沖縄行って夏じゃないか11月ぐらいに撮影したんですけど暑くてしかもゴルフ夏夏ゴルフ終わった後だから日焼けの後とかがバ<笑><笑>りバりついてるかもしれないんですけど。<笑> じゃあ結構あれなんだね。プライベートのマオちゃん感がすごい出てる感じ。だ、うん、から臨場感がある感じ。はい、ああ。題名のんびりやっていう感じなんですけど。なるほど。ぜひ検索してみてください。のんびりや、のんびりや山本マオで、うん、<笑>概要欄にも貼っとくんで大丈夫です。お願いします。<笑>お願いします<笑>はい。南2番パワーフォー274ヤード。ちょっと左ドックなのでドライバーが。 厳しいいいなって思ううのでまますよいしょ<笑>また真んん中だ<笑>、うん、いいじゃないですか<笑>じゃあ僕もちょっとイメージイメージ YouTube 作りますっ、ね、て山本真央のイメージ YouTube。<笑>はい いいですよ。ゴルフで。ゴルフ編。ゴルフ編。ゴルフ 編, ルフ編イメージ。あ<笑>となんか、ふわふわの。スわふわのフォーカスみたいない、ね。ふわふわのフォーカス、はい。なんか白く。なるほど。いや、優しいイメージです。<笑>優しいイメージ<笑>優し。注文が多いな、このタレントさんは。<笑>優しそうそうそう。<笑><笑>うん。 い い, ね、いいですね。ちゃんとはい、グリーンが狙合いそうな位置ですね、はい。よし、残りが110ぐらいなのでアップちょっと登っているので8番で打ってみたいと思います。打てんじゃないですか？いい。 そうやった、うん、こういう距離がめちゃくちゃドキドキするんですよ。 <笑>はぁ、あ、ー<笑>えぇ何これちょっと予定と違うんだけど<笑>じゃあ前半赤でやって後半白<笑>いやいやいやいやいやいやいやや。大丈夫ですもう全然その調子であと16ホール行ってもらって大丈夫ですよしよしよしボールパーなるか じゃあ予想ししてもらいましょうみんなにどんぐらい取れるかで当たった人<笑>それはね結構絞られちゃうから<笑>ま あ, あの予想とかコメントぜひ入れてくださいまだねこれ1話目なんでそうそう確かにあ一1話目か、うん、そうでもパーパーですよ皆さんパーパーさあ何個パー取れるか取れるか予想してくださいコメントと応募もお願いします、はい 3番パー3124ヤード8番アイアンでいきます目の前にワンうんナイスですナイス ありがとうございます。<笑>う<ー>ん。やったー。<笑>おかしいな<笑>この感情がなんだかよくわかんないけど、行<笑>きましょうか。<笑><笑>なんかこの間まで、うん、あのアイアンスが、うん、トップして一回三回ぐらい出たんですけど、今日調子です。 <笑>なるほど<笑>しい<笑>、まあ、人のためにね頑張れるってことですね う, うまい<笑>うんでも大丈夫だと思う<笑>オッケーは出しません<笑><笑><笑> ナイスで す, すげえ3連続パーパーパーパーパー